みなさん、こんにちは。アフタービデートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回も2013年度版、クリスマス動画のドラムの動画を撮影するべく、こちらはまた相模原のベルベットルームスタジオさんにお邪魔をさせていただいております。で、まあ、今回のこのホワイトクリスマスという楽曲は、全体的にシャッフルっていうビートで構成されておりますので、このシャッフル感をちゃんと出しながら演奏していただけると、すごく嬉しいなと思います。 シャッフルは何やろかっていう話をちょっとすると、ちょっとこう跳ねるというか、ウキウキする感じのリズムのことです。シャッフルじゃないリズムのことをイーブンって言い方するんですけれども、ちょっとイーブンで8ビートをたたいてみます。聴き比べてみてください、どう違うのか。これがシャッフルじゃないイーブンの8ビート。1、2、3、4。 こんな感じのリズムでこれがシャッフル跳ねるリズムになるとどんな感じに変化するかというとちょっとやってみます。<音楽>ワンツイーボ ー, フォー<音楽>。こんな感じで聴き比べるとすごくわかると思うんですけどもどうでしょうか。言い分だとタッタタッタタッタ タ, ッ タ, タ, ッタっていう感じですけどもシャッフルだと みたいな感じでなんかちょっとこうスキップするような、なんかウキウキするリズムになるのがわかるかと思うんですけれども、もこの雰囲気をもう最初から最後までずっと守りながら演奏していただければなと思います。で、えっ、ー、と去年のジングルベルと違って、もう基本的にずっと同じリズムなので、ずっと繰り返せばオッケーかなと思います。その繰り返す繰り返す。リズムとしてはこれ12。34。2 3 4 感じのリズム、えー。キックの部分がちょっとこうね跳ねてますよねこれをわざと悪くやるとイーブンでやっちゃうとワン、ツー、ー、ー。フォ何かわかりますでしょうかドッタンドットタンドッタンドットタンじゃなくてドッタンドットタンドッタンドット タ, タ, タ, タ, タンみたいな感じで跳ねる感じ。えーこれで 演奏してみてみください、まあ。結構このテンポでねちゃんとかっちり跳ねながらこのキックを踏み続けるというのはすごく難しくて、まあ、ぶっちゃけ僕もあんまりできてないんですけれども、まあ、そのところに気をつけて演奏していただければいいかなと思います、うん、で右手をクラッシュに行ったりとかライドに行ったりとか、まあ、お好きなようにいろいろとこのね右手の場所を変えていただければ OK というような感じでしょうか で、もしそれでも全然余裕だよと、全然それだと簡単だよ、もっといろいろできるぜ、なんかもっとなんか面白いことを教えろよっていうような方に向けて、ちょっと少しレベルの高い話をさせていただきますと、このゴーストノートとか右手 の, このハイハットのゴーストノートも、ちょっとこう、ね、細かくシャッフルで入れられると、なおこのウキウキ感が出てくるかなと思います。ちょっと一番最初の A メルの部分をやってみますね。一番最初から。 エメロの部分、うん、ちょっとやってみます。うん こんな感じで右手と左手が細かくゴーストノードを入れてるんですけど何だかわかるでしょうか、まあ、こういったニュアンスとかをうーそれっぽく真似していただいて盗んでいただいて、うん、あのやっていただけると演奏していただけると嬉しいなというような感じでしょうか、まあ、僕もねなかなかこのシャッフルビート苦手でうまく演奏しきれないんですけれどもちょっとあ今のフレーズいいなと思っていただけるところがありましたらどんどん盗んで演奏してみてください それでは、まあ、ちょっとこのドラムの解説はサクッと終わりになってしまいますけれども以上ですシャッフルビートシャッフル の, この跳ねた浮き浮き感タッタタッタタッタッタッタっていう、ね、この軽快さをしっかり演出しながら演奏していきましょう頑張って練習をしてみてくださいそれでは。